うわー甘そうな香りですねコンビニのアップルパイは前にローソンも食べたことあるんですがファミリーマートだはずですねではいただきます。 外側のパン生地はしっとりな箇所もありパリパリとしたさつまいの食感もあり2種類の食感が楽しみですもうちょっとパリパリが欲しかった気もしますけどで中のりんごは程よく甘い感味わいがち しっかり口の中に広がってきて周囲を進んでいるフィリングのねっとりとした食感もあっ て, て美味しかったです、うん、ちょっとバリバリしていただくような気がしますがコンビニでこれだけ食べられるならいいですね<笑>美味しいアップルパイでしたのでこちらも点数とさせていただきますリ ン, グリンゴ好きの方にはお勧めできますねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分へえパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします